カラスコさんからいただきましたありがとうございます古賀さん小原さんいつも楽しいラジオありがとうございますいいありがとうございま す,、まあ、いま す, いますこのラジオでは古賀さんがちょろいとたびたび話題になっていますが僕も思います<笑>ダメオに引っかかりそうとかベシッと断られ<笑>え断れ とかなので訓練として次ヤバめのメールが来たらヘラヘラせずビシッと言ってみてください。陰ながら応援させていただきますというメール。カラス子さんありがとう。私もそう思う。ちょっとね心配。<笑>ということで続けて読んでいくね。<笑>はいえー、ペンネーム真夏の雪だるまさんからいただきました。ありがとうございます。初メールです。あ、あ り, がありがとうございます。真夏の雪だるまと申します。うん、突然ですが小原さん小賀さん、えー、卵は 白身が好きですか、うん、それとも、黄身が好きですかもう。あのーね、私は、え、これどういう状況の時ですか茹でた時それとも生の時ですか<笑>え、あ、あ、あん<笑>えっとえー、っとね、読んでる限りは別にそこではないんじゃないかな。食べる時に、単純に。白かな り<笑>君かなうん。文章が続いております。はい。本当ですか僕も君が好きだよ。か、勘違いしないでくれよ。あくまでも卵の話だからな。だって。キュー。えっと、うんと、うんと。えっと、え言ってやって。 なん、なんじゃそりゃーはい、ダメでした。<笑><笑>雪だるまさん。あ、雪だるまさんじゃ真夏の雪だるまさん。ありがとう。どんどんあなたのどんどん、あなたの勝利です。そして、えー、カラスコさん。いや、あの、おっしゃってる通りでした。<笑>今日はなんかすごいね。青ちゃんのレポートが来たり、あの、青ちゃんの実験をするっていう。<笑>そうえ、ね、っと、見て難しいですよねな。そうなそうだね。なん、どうし、<笑>